腹筋できないけどお腹をへこませたいんですそういった方におすすめなシーーソ腹筋を紹介していきます今回の腹筋は起き上がることが苦手背中が丸くならないお腹に効いた感じがしないそういった方におすすめなやり方になりますたったの3回です動画を見ながら一緒にやってみてくださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、腹筋が苦手な初級者から中級者におすすめなシーソー腹筋を紹介します。今回の腹筋のいいところは、寝た状態で腰に隙間ができてしまって、体が持ち上がらない。そういった方でも簡単に行うことができます。お腹の出る原因として、皮下脂肪、内臓脂肪、反り腰、腹横筋、この4つが関係しています。今回は残りの2つ。 鳥腰と腹横筋。そこをターゲットとして腹筋運動を行っていきます。お腹気になるよ。食後出やすいよ。普通の腹筋辛くてできないよ。そういった方は今回の腹筋がおすすめです。たったの3回なので、今回は初級、中級、上級と3種目紹介していきます。自分のレベルに合ったものをやってください。何度も動画を見ながらやってもいいです。それでは紹介します。 腹筋ができない苦手な方の人の多くが寝た時に腰に隙間ができてしまうあまり腰に隙間ができてしまうとお腹を縮める時に瞬発的に力が入らないと体が上がってきませんだんだん力を入れて体を起こすというのは難しいんです瞬発的にグッと体が上がらないと腹筋運動できないんですがそういった方は腰をつけた状態から力を入れると力が入りやすいんです そして体が持ち上がらない人の多くは背中が硬い背中が丸くならなければ体がまっすぐのまま上がるっていうのはすごく負荷があるので初級中級の方はまず体が持ち上がりませんそこで今回は腰をつけた状態で反動を使って腹筋を行いますまず今隙間があると思いますこの隙間を片足伸ばして下についてる足で床をちょっと踏みます床をちょっと踏むと 腰の隙間が埋まると思いますその状態で足を振って体を起こします起こしたところでキープですできれば3から5秒息を吐き続けながらキープですこれを左右やります3回しっかり床を踏みながら足の反動で体を持ち上げてできるだけここでキープで戻ったら また足を使って起き上がってキープあまり起きすぎてしまうとお腹使わなくなるので斜めですこれぐらいの位置でキープ3回ずついきましょう戻ったら息を吸いますしっかり足で床を踏んで腰をつけてからスタートですいきますスタート3秒ぐらいキープ123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 お疲れ様でした今の3種目腹筋苦手な方にはおすすめですで腹筋っていうのはあんまりできない人がたくさんやろうとしてもお腹の力がどんどん弱ってくるのでそうなると腰が痛くなったり首にグーって力が入ったりしてお腹にも効かなくなってしまうのでお腹が疲れてくる手前ぐらいがおすすめです毎日3回とか20秒とか、まあ、そういった感じで 疲れる手前でやめるそうするとだんだんとお腹を使う意識ができてくるのでそうなってからお腹が割と疲れるまで行うそういう方がおすすめですあまり辛いことをやってしまうと継続しなくなるので辛い手前気分転換になるぐらいでやめるっていうことがおすすめです今回3種目初級1番中級2番上級3番そういった感じで数字だけでもいいです頑張ってやってみた方よかったらグッドボタンとコメントでレベルを教えてください各種 SNS もやってますんで